宮城県仙台市よりやってまいりました宮城学院女子大学よさこい部ポストバラーレ MG です<笑>今年度の作品は「花焦がれ追い続けようあなたの夢を」です積み重ねた努力はあなたの糧となりますだからこそ追い続けてほしいという思いをこの作品に込めました<笑>やってきましたメイン会場練 習, で練習で積み重ねて努力を演舞に発揮し この秋田の地で花花恋の思いを届けていくぞしゃ ー, ー精一杯演じさせていただきます五千円お手拍子よろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは参ります夢への道をいざ進めポストバラーレ2018 花子がです。<音楽>